月間ユーザー数750万人超え、あのニュースピックスを運営するユーザーベースに潜入。メディアの会社だと思ってたけど、急成長中のテクノロジーカンパニーなんだって。なんでそんなにも優秀なエンジニアが集まるの？年収、成長環境、新卒4年目の開発リーダーの人生に密着します。移転した丸の内オフィス、すごいっぽいです。おはようございます。おはようございます。ユーザーベースグループのアフターダイブニュースピックスで新卒4年目になりますエンジニアのリーダーを務めております加尾拓と申します。今日はよろしくお願いいたします。 そそもそもガニエさんんんはどんなサービスも作られているんですか、まあ、ユーザデスグループではニュースピックスっていう事業がありましてニュースピックスっていうアプリを提供してるんですけれどもニュースピックスアプリの法人向けのプランでありますとかニュースピックスエンタープライズといいましてニュースピックスのアプリ上で顧客の会社内で閉じたコミュニティを作ってその中でニュースを起点にしたコミュニケーションをしていただけるようなサービスそういったものを開発しており具体的にどんな技術を使われて開発を進められてるんですか を言語としててよく使っておりますフロントエンドは Vue.js であったりだとか使うことが多いですかねちなみにそういった言語って比較的新しいものなんですか比較的新しい技術だと思いますこれから何の予定ですかこれから朝会ですもう11時々なんですけどこれから朝会なんです、ね、僕含め結構朝弱かったりもするんでみんな集まれる時間に朝会開いてます、はい、朝会の方始めさせていただきたいと思いますん付、はい、きお願いいたします 今日はちょっと、まあ、そこの修正をあのしていくっていうところ。 これれは何の作業をされているんですかチームメンバーが出したコードのコードレビューをしているところですコードレビューっていうのは、具体的にはどういった作業をされているんですかコードのまあ書き方が間違いがなさそうかということですとか、仕様に合っているかどうかといったことを点検してちなみにそういうコードレビューって、入社してどれぐらいの時期かかららやられてたんですか初めてコードレビューをしたのは、多分入社して2ヶ月ぐらいだったかな。未経験の方もいる中で 1ヶ月でれるって、まあ、分かんないんじゃないかなって正直思っちゃうんですけど、そこら辺ってどうなんですか、ね、<笑>あもう本当に最初は、ごく簡単なレビューから始めましたね。一番最初はおそらくあのもうちょっとした文言の変更とか、その程度だったんじゃないかなっていうふうに、徐々に徐々に複雑なものも見ていけるようにはなりました。 赤川さんにがおごってくれるってな。<笑>あ、お、ね、<笑>ごりでごご飯でつライタんす。<笑><笑>あ、でもやってました。は<笑>やってましたし、まあ最近はあのお茶会になってますけど。アコビーチームでお茶会してるんですか。アコビーチームではあの毎週だいたい金曜にお茶会、えー、はい。 ランチの時すごく盛り上がってましたけど、いつもこんな感じでお話しされながら、ランチにとまれているんですか、はい、あそうですね、いつもこんな感じで、まあ、ランチのこともあるんですけど、まあ、最近はお茶会って言って、午後に30分ぐらい集まって、ちょっとお茶飲みながら話すみたいな形式で、まることもありますね今、お話しされていたのはエンジニアの方だと思うんですけれども、はい、エンジニアの方って、どれくららいい会社にいらっしゃるんですかグループ全体で1200人ほど在籍しているんですが、そのうち 17% ぐらいがエンジニアとなっています。すごく美味しそうなカレー食べられる なんですけど、いつもランチはそういったものを食べられていますか？あ、はい、あれはあのオフィスが契約しているあのデリバリーのサービスがありまして、えー、それで買ったカレーでした。ランチの次はどういったご予定ですか？まあちょっと作業をした後に上朝とワンオンワンがあります。<笑>これから上朝とのワンオンワンです。 関してるるけど B2B になるじゃん一般の人が使う部分じゃなかったりするんだけどなんか新卒で B2B っていうと正直学生の頃 B2B って何だろうぐら い, いやそうですね<笑>そもそも自分が使わないからビジネスビジネスだもん ね, んね た, だただやってみたらいろいろ面白いというか弊社特有の 2C サービスの上に構築されたその 2B の部分ああースピックスに関してみんなが使える部分の中に法人の領域あるやつだそうですねっていう面白さもありますし相手先のその顧客の担当者の方に対する あとあと実際その会社も利用する社員さんたちが使いやすいようにするっていうところとか、用室だったりだとか、いろいろそういった面白さもありますよ、ね、意外に思った以上に、お客さん近いでしょ、近 い, ですいやこれ結構大事な話で、みんな最初、えっとて驚くんだけど、実は B2C って、学生の方とか主婦の方とかいっぱいいるからこそ、逆にインタビューどうするとかなるんだけど、はい、法人ってビジネスで付き合ってるから、めちゃくちゃ距離近くて、インタビューとかめちゃくちゃ受けてくれたりとか、機能とかの要望とかぶつかって一緒にやれ る, るから、はい、実は B2B ってめっちゃ距離近いんで。 割と今のキャリアとして B2B からスタートして悪くないなって感じそうです今何されてたんですか今えっとまあテスト祭りってチーム内で呼んでまして作った成果物がまあちゃんと想定通り動くかどうかっていうのをみんなで確認する会をやっているところですどれぐらいの頻度でやってやられているんですか基本週1ですねあと僕の作ったもうアップデートのあれなんですけど、うん、ちょっとこれがですねまだ修正する時間が取れてなくて ささんが入社された理由って何ですかユーザーベースという会社を知ったときに、ホームページを見に行ったんですけど、まあ、そこで7つのバリューっていうのを掲げられてるのを知りまして、まあ、それに見てすごく共感したっていうか7つ全体的に引かれたとか、7つの方もこれに引かれたとか。 全体的にですけど、異能は才能ですかね、特に何か挙げるとすれば、異能は才能っていうことは、本当に大事にしてるんだったら、社員それぞれの個性っていうのが尊重されているはずだなっていうふうに思うんで、まあ、それってすごく大事なことだなっていうふうに、個人的には思っているんで、まあ、いいなっていうふうに特に思いましたね。新しく入ってきてくださった新卒のメンバーとかの能力とかに、自分たちで勝手に先入観で決めないっていうのは、強いポリシーなので、できるかできないか迷ったら任せるっていうのは、それはやっぱりあると思います。 これから何のご予定ですか。これからちょっとあそこであのチームメンバーも作業サポートをするところです。おギリングのリリースなんですけど、はい、それがいあの朝会でちと話したなんか一個リバートしたっていう話があ、ああありましたね。はい、それをどう対応するかっていう話してで、ゲットっていうのは、はいまあ、普通に中身を取ってきてるだけで、はい、あの考察しました、はい。はい、そうですね。まあなんかこれはいいんですけどもう一個の方が。 ささんとあのガニエさんとガニのの中で結構若手に今の実力があるからとかではやる気あったら任せるみたいなそういうお話が伺ったんですけどこれ任せてもらえたらそうなだったりしますかあの新しくまあ大きな機能を作るっていう話があったんですけどそれもともとその時のガニさん1個前のリーダーの方がやるっていう話だったんですけどそれは私やってみたいなっていうところで手を挙げてやらせてもらえたっていうところは任せてもらえたなっていうのはありました。 エンジニアとしての経験あんまりないような私に任せていただいたっていうのはいい会社だなと思いまし同僚のエンジニアの方には何かこういった方がいますかっていうちょっとふわとした質問があるんですけど外部のイベントになんか結構登壇されてるエンジニアさんはたくさんいらっしゃいますねそういう方は技術レベルもすごく高くて勉強にいつもなってますこの会社の中で技術力の見つけ合う環境があるのかなっていうふうに思ったんですけど実際にてて僕自身もめちゃくちゃ研修をしないと仕事を始めさせてもらえないみたいな感じとかそういう感じではなくて 入社して3日目ぐらいから実際の業務に入ったような記憶がありますしやることもそれなりにちゃんとしたタスクからもう入らせてもらえてもちろん先輩の社員とかがサポートは手厚くしてくれたんですけれども徐々に徐々にそういうふうにはできることが増えていくようにタスクをどんどんどんどんアサインしてもらえたっていうのが大きいですかね。 普段はどれくらい出社されるんですかまあ、人によるんですが、僕の場合は平均したらまあ1週間に1回とか地方から働いてる人はまあほとんど出社しないっていう方もいますしまあ東京近辺の方はまあ自由に来ている感じかなと思いますね、えー、サクサクでのクライアントワークとかってあんまりないんですか客先での仕事は今のところないですね普段は結構自社開発のお仕事が多いというところにあるんですかそうなりますね、はい、自社開発が多いからこそメリットって感じられている部分ってありますかスケジュールとか自分 分でで決められる部分が大きいので各メンバーの各々の成長を考慮して、まあ、ちょっと難しめのことを任せやすかったりだとかっていうのはあるかなって思いますね。 インさん私、ニュースピックスの法人向けサービスを開発してるんですけれども、まあ、ニュースピックスって元来個人向けのサービスだったんですけれども、まあそういう法人向けにも展開することで、従来動きづらなかった層にも浸透を図れることですとか、まあそれによって、まあ社会にもまあ異なる層に使っていただくことで、より影響を与えていけるのかなというふうに思っております。大規模な事業に関わっていらっしゃるなというふうに思うんですけど、そういった中で なんか大変だななとと思うことってどういうとこどいろになりますか、まあ、マルチテナントっていいまして複数のお客様が同じサーバーの上で走っているサービスを利用していらっしゃるので、まあ、セキュリティには極めて気をつけなくてはいけない他のお客様の情報が別のお客様の画面上で見えてしまうとかそういったことを防がなくてはいけないということが、えーまあ、結構常に考慮して開発していることですね。 これからのご予定は何ですかこれからはですね、チームメンバーからちょっと相談があるということなんで、会議室に向かって相談を受けるというところです。プレコードチーム連携っていうのは、あの、あれですね、要するにシェアボタンのことですよね。とか、まあ、あと、とそもそもだから、なんか僕から完全に話すのは、本主君オーナーでやってて、それをどのくらい大事に調するのかみたい エンジニア志望の学生さんが就職先を決めるときに見ておくべきこととか、まあ、気をつけておくべきことって何かありますか機会があればイベントだったりだとか行こうと思ってる会社のその社員さんが登壇してるなんかイベントがあったりすかそれを見るとかでもいいと思いますし、まあ、何かしらで社員さんの実際の姿を見たりして、まあ、その会社が自分の肌と合ってそうかっていうのは見ておくと良いかなと、まあ、結構就活って、まあ、たくさん会社受けて一つ一つをしっかり見る余裕がない人の中には結構いるかもしれないんですけど ただ、そういう努力はしておくと、入社後のギャップとかを最小化できるんじゃないかなというふうに思っています目をつけるべきところとしては、多分多分2パターンありえるかなと思ってまして。ママさんしてのプレイヤーーーからマネージャーに こうして皆さんから相談を受けてサポートをする立場になるっていうのもありますしみんなのスケジュールも気にして進捗を管理したりだとかっていうこともありますしチームの成果について会社に報告するという役割もありますし色々いろいろ変わりましたね。っ<笑>、はい、っちゃ経営なんですけどお給料って結構変わりましたかリーダーになっ たこととによっってて給料が変わわたというわけでは実は実なくて組織内でのポジションにかかわらずスキルに応じて弊社ではタイトルが決まっていてそれに応じて給料も決まるという形になっているんですけどまあそれが麻生、まあ、リーダーとしての働きも評価されて上がったというふうに思っております会社の中で、まあ、お互いみんなタイトルはあの調べたらわかるのでお互いもらってる額は知ってる状態ですね その評価基準もなんですけど、評価制度ってどういった形になってるんですか評価基準はエンジニア自身で、えっと、策定したものを使ってまして、評価制度は360度フィードバックと言 い, いまして、半年に一度ですね、自分がコンピテンシーに見合った、まあ、もしくはそれ以上の働きができていた部分と、来期の伸びしろの部分、それぞれ周りの一緒に仕事をしていた仲間たちに評価してもらえるという制度になっています。で、その評価に基づいてタイトルが決まります。 エンジニアが市場で結構求められてるっていうふうに聞くんですけど、はい、今の就活生エンジニアってぶっちゃけおすすめできますかおすすめです 今もエンジニアってすごく必要とされていますけれどもこれからもエンジニアは必要とされ続けると思うので、うん、エンジニアという職種は僕はお勧めできます最後にエンジニア志望の学生に向けて一言お願いします好奇心旺盛な人だったりだとか問題解決が好きな人だとか物を作ること全部が好きな人だったらすごく向いてる職種なのかなっていうふうに思いますので、まあ、そういうの楽しいなって思う人だったら頑張ってエンジニアになっていただきたいなって思いますし、まあ、なおかつ弊社にもし興味を持っていただけたらぜひぜひご応募くださいお待ちしてますじゃあ本日はあり ありがとうございましたありがとうございました